キングプリンスを存続し、2023年5月23日からは、残る長瀬角と高橋山の二人のユニットとして活動を継続していくという。平野ら三人の脱退理由については、海外で活躍できるグループになるという当初からの目標の達成がなかなか実現できなかった状況が挙げられている。 グループの今後についての話し合いは昨年からスタッフを交えて行われていたというが、しかしファンにとってはあまりに突然の発表だったため、ネット上では本当の理由をめぐって様々な憶測が飛び交っているようだ。とりわけ、海外進出を理由として強く挙げている平野に関しては、2つの説が拡散中。 ファンクラブ会員向けの動画で残留する長瀬門がメンバーの脱退について大人の男として出した気持ち意見決断を尊重したいと発言したことで一部ファンはメンバーの誰かが結婚するのではと反応。嵐に野宮和也が結婚を報告した際に一人の男として決断と記した時のことが頭をよぎったようです。中でも 平野は以前から20代のうちに結婚したい、子供が欲しいといった発言をしていたことや、今年7月頃にも平野が薬指に指輪をしていたことで、恋人がいて結婚を考えているのではと噂になったこともあり、平野仕様は確実に結婚と見た、平野仕様結婚しそうだな、といった推測の声が多く上がっています芸能ライター。 しかし結婚説以上に盛り上がっているのが、平野がファンに向けたコメントは言わされているというもので、本心は別にあるが、公にできないとの見方だ。特にファンクラブ会員向け動画での平野の態度や、会員向けブログに寄せられた平野のコメントに関する考察がファンの間でなされている。 動画では平野だけお辞儀のタイミングが遅れしかも角度が浅いことで本人は納得してないのではなどと考える人も、また平野のブログに縦読みが潜んでおり、悲しいな手放すの、三人では無理、解散してみんなを連れて活動するのが夢でした、などと読めるとする声も広がっています。 確かに平野は以前胸を張ってキングプリンスへのファンですって言えるような僕たちになるので、繋いだ手を離さないでくださいといったようなことを話してはいましたが、文章の頭文字を集めるといった規則性もなく、こう読めるというより箱を読みたいというファンの願望の現れでしかないといった印象です。女性誌ライター。 この説を信じたファンからは手震えるんだけど、紫輝くん、本当は続けたいんだよね。この言葉は嘘じゃないって私は思ってる。FC 動画やブログで言ってることは事務所から言わされていることで、潮くんの本音はこっちだと信じているよ、とネットも大いにざわついている。そのためか、ツイッターでは、ティアラは金プリを救いたい、といったハッシュタグが広まり、 巨悪からキングプリンスメンバーをファンが救いたいとする活動が活発化。メンバーの脱退博士家と藤島ジュリー稽子氏の社長退任を求める署名運動まで起こり、1万5000人以上の署名が集まった。この署名運動はファンの間でも批判の声が高まり撤回はされたが、 どうしてもスマップへの解散騒動を思い出してしまう人が多く、事務所がグループを壊したと考えてしまう人も少なくなかったようです。実際、平野らのコメントを総合してみると、当初から小ジャニー北川氏が夢見ていた海外進出を実現させるべく頑張っていたものの、事務所が全くその気ではなかったかのようにも読めますからね。 ただ、数年前からテレビでのインタビューなどで、脱退退場する3人が海外進出を目標として口にする一方、他の2人は違う目標を話すなど、方向性の違いは目立ってきていた。その中で、非ジャニーズのボーイズグループの対応に加え、平野が敬愛する山下智久がジャニーズ退場後も活躍していたり、トラビスジャパンの世界デビューが決まったりといった状況で、 このままジャニーズにいていいのかと考えるようになっても自然だとは思いますけどね。どうグループの分裂まで残り半年。それまでにメンバーの口からよりはっきりとした経緯や思いについて説明してほしいというのがファンの総意だろう。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。